気にしたとマシになってで楽になっていくんで、はい、はい。今学生さんですか？はい。大学生ですか？はい。次2年生です。今陸上やってるんですか？今は部活には入ってないんですけど、はいはい。個人的に走ってます。あ、そうなの、ね？はい。あ、趣味みたいな感じで。はい。 大学の部活は辞めておこうと思ったんですか。そうですね、その勉強がすごい。あの一年生の間とかはすごい大変って言われてる学部で。はいはいはい。なので、ちょっと両立は。あ、難しいくない。ユーチューブ見てるですか。はい。 よ来ようと思いましたね。<笑>そうですね。友達にも言ったりしたんです。よ、ここ行ってくるって。いや言ってないでね。言ってないですか。<笑>親とかに向いてないですか。あの姉に言いました。はいはいはい。い姉もあの YouTube 見てて。はい愛知のやつですか。はいはい。 絶対やめたほいい<笑>う帰ってこらんくなっても知らんでて<笑><笑>自衛隊行ってた時に、うん、ずっとマランしてて一番早い時で。 18分でしかも5キロ。おお、そう。めっちゃしんどかったですね。<笑>ですよね。で、めっちゃ早い人で15分とかですね。ああ。そうですそ う, そ う, そうもうしあの私トラックで走ったので、そのぐるぐる回るんですよ。はいはいはい。だからえっ十、と。 十二周、十二周？走るんで途中で周回とかされるんですよ。あー、はい、あ、早い人に抜かれて。はい。幾しかでどれぐらいになんすか動きは？ええー、だんし、分かんないです。多分十五分とかですよね、早い人だったら。でしょうね。ですよね。 分からない。